皆さん6代目です九州南部が梅雨明けしたそうです我々北部九州はもう少しでしょうか天気図を見るとそろそろ明けそうですけど早く畳屋さんとしては今明けてほしい心情です青畳工房6代目特に佐賀の場合ですね初盆のあるお家庭がですね、えー、大体7月いっぱいに初盆を迎えるための飾り付けをします ですので、その祭壇を出す前に、畳替えをしたいという注文がたくさん入っておりますので、そろそろ開けてくれないとかなり厳しいので、お願いします。本当お願いします。それでは、カラッとした夏を元気よく畳の上で迎いましょう。それでは、6代目でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。